東條君、一つ人格完成に努めること、一つ誠の道を守ること、一つ努力の精神を養うこと。一つ礼儀を申ずること、一つ決起の意を戒めること、書面に礼。こんばんはー、眠いー。不安だよー。こんばんは。元気。 はいあのじゃあね<笑>聞いてくれこうふわりがねこの前、ね、まあ子供にいじめられた道場あったじゃんあのそこにねもう一回行ってきた話をしようと思う行ってきたのそしたらまたさあのふわり指導者になってくださいって言われたから指導者したのでちょっとあの教えてたんだけど子供がさふわりのことだよ おいおいク ソ, おいクソって言ったろ<笑>はあと思ってクソですよ<笑>おいクソって言われてふわりも「素」だよ「素」で俺の名前を言ってみろって<笑>リアルでリアルじゃきしちゃってさ<笑>でも心から出たよね「俺の名前を言ってみろ」って<笑>。 いや怖いもう行かないもう二度と行かないあの道場はこのやっぱね礼儀は大事だよ空手を習う上で必ず大事になっていくのが礼儀そこから教えられるからねよし<笑>えうんこ関係あそっかあなるほどねだからクソってこと<笑> <笑>見てて見られてたのか<笑>誰も見てないと<笑>思ってたんだけどなもうち違うあ前回の配信、うんちの話過しすぎたからもう今回はうんちの話しないって決めてきたからねうんちの話はやめてちょっとそういうの NG なんで<笑>はいじゃあねえっとーみんなさリアリティーアバターって知ってる ぼ僕も知ってるやってるよアリちゃんそうなんかさあのー、ふわり塾見てくれる人もいろんな人がリアリティアバターやってると思うんだけどあの、リアリティアバターってあのー、今、君たちが見ているリアリティ配信のやつでそれをね自分でアバターをカスタマイズして配信できちゃうというねつよつよアイテムなんだけど。 ね、そのねリアリティアバターあるやんふわりもやってみたん自分で、ね、こうちゃんと自分に正直に褐色にしたしピンクのお目々で猫猫耳じゃないウサ耳をつけてねやってみたのふわりもアバター配信知ってるまぁねえっと一言で言うとあのー あんまりいい、良くなかった<笑>なんかフワリーもともと、あのこう、体はよく動くんだけどフリートーク力がね、あのあんまり、苦手なんだフリートークがとにかくだからそれを鍛えるために、こっそりコソ練でやったんだけどまあ、おそ松だったんですわ<笑> <笑>ねちゃんとだから今度はやりたいと思うんだけどねうん頑張る頑張る頑張るふわりはえ体も動くしお口も達者な VTuber になりたいだから頑張りますおしあのふわりが、まあ、こそれんじゃないけどこっそりやったらこうね温かい目で見守っていてほしいあファイターやであいファイターやでありがとう お前もファイトな<笑><笑>一生頑張ろうなみんなねリアリティアバター や, やってごらんふわりよねあのー、行くから見に行くからねあひかりちゃんおしゃべり上手な人うらやまですなわかるひかりちゃんもなかなかうまいと思うよ弾き語りとかギターとかねうまいと思う<笑> おーオッケーオッケーああヨシタケ元気今日もね頑張っていこうな久しぶりぶりーお久しぶりぶりーああヨシタケねーはいありがとうおパネトーネファイトやでヨシタケは草。吉武ヨシタケエンジェルリンガーありがとう 今、つけようかなうう<笑>じゃあね、ヨシタケのエンジェルリングをつけますちゅういいタイミングだ、ね、今シューティングスター来たねまんじゅまるシューティングスターありがとう これなんか<笑>ちょっとなんか一発ギ考えとか<笑>なんかなか浮かばないなあれこれ耳「パネトーレありがとう!」 わーエンジェルだわーぎわーふわりの中にえエンジェルがエンジェルがー皆さんこんにちは眠いふわりです。皆さん お, やなお悩みはありますかありませんね。元気になるといいですね。では失礼いたします。 フフは い, い<笑>そうあのねみんなにねお知らせがあるんだよあのねお知らせは何かと言いますと宇佐みナミありがとうちょっと宇佐ちゃん聞いてくれるかあれなふわりななんと4月1日エイプリルフールに リアリティで、配信やりますイェーイーーーーあ、ね嘘じゃないよエイプリルフールだけど、嘘じゃないエイプリルフール配信を、やますで、さっき話したリアリティアバターこれをね、使った生放送 in 生放送 的なあれをやる的な、生放送の中に生放送をこう作り出す感じ<笑>まあ正直ふわりも分かってねえんだわ<笑>。<笑><笑><笑><笑>ね。さあだからうんーと4月1日ってイープリルフール嘘をついていい日じゃんあのー、みんなもさこれを見ているみんな。 なんかさ、エイプリルフールの思い出とか、嘘にまつわる、えー、エピソードあると思うから<笑>、それをふわりにマシュマロとかで送ってほしいんだ。助かる。ば、ばにゃーらばにゃーにゃーばにゃーにゃーおひなさまありがとうあ、ばにーにゃばにーにゃーあ り, ありがとうおひなさまちょっと、えー、っと。 どスコイどスコイどスコイどスコイはいはいいやいやいやいやサボりサボりサボりサボりエドモンドホンダ<笑>エドモンドホンダの力をかいて勝ちました<笑>決まり手はエドモンドホンダ<笑>やった あこれはこれはチュンリーです<笑>おーっと来たなラウンド2ファイチュ<笑> い, いくよありがとうえー、っとはいペコラ<笑>ペコラ<笑>ペコペコ<笑>ちょっとありがとうどうしようかな さん、ありがとう<笑>勝ちましたふわりりの勝ちでーす<笑>イ<ェー>イ<笑>ありがとう、送ってくれてうさぎのぬいぐるみ賞おい<笑><笑>片手でピンですわ<笑>。<笑><笑> ADD、ADD、ADD、<笑><笑>いっぱいチョキ掛け軸、ありがとうパンセポンセも紙風景もありがとうまんじまる、吉ケまんじまるのシューティングスターや、ありがとうよし、ギフトはしっかり返す。よし<笑>これ知ってるよしよし、似てるね。<笑> はーいじゃあねこんな感じで4月1日のエイプリルフール配信するから見に来てねと嘘に関するエピソードを送ってくれというお話でしたー<笑>ではみなさんお待ちかねやるよわかったわかったもうわかったもうせかすなってジブリ名場面めいものまね 物のまけ姫より、エボシタタラの女と、明日たか。ひとつふたつは、あかごもふんがあんた、おときさん、私にも踏ませてくれあ。ちょっとあんた、変わってくれないか ええ、せっかくだから変わってもらえな。おぉ、うん。変わらしたか。うん。うん、わあ<笑>すごい力きゃあ、<笑>本当に来てくれたんだね。ね、いい男だろ この人裾を気にしてるよディーンここね裾を気にするこうやって控えめに踏む女ここの暮らしは辛いかそりゃそうさでも下界に比べりゃずっといいよねえお腹いっぱい食べられるし男がいばんないしさはい ね、名シーンですよこれもあのー、タタラバあるじゃん四日一番踏み抜くんだここのあのー「ひーとつずつは赤ゴム踏むが三つよつは」って言うたね久石譲さんが書き下ろした「烏ボシたたらの女」っていう挿入歌なかなかいい曲だよ一回耳に。 耳にしたら離れない。あのね、もののけ姫のサントラ買ったら、入ってくるから。もののけ姫のサントラ買ったらいいよ。えー、<笑>パチパチありがとう。コメント確認、よし。<笑><笑>えー、パチパチパチパチ、あー、ちょっとしっかり 見, 見てる、しっかり見てる、よし。ギフト確認。よし。 よし<笑>あええででえででドキドキプレッツェルありがとうじゃあいまつけちゃおかはいドキドキプレッツェルあじゃあねせっかくプレッツェル持ったからガチ恋キャリー行ってみようほい<笑>これすごいリアルな感じだね。 ドキドキしちゃうわーあっはいどうもまもこれはスクショじゃなくぜひ動画で撮ってください<笑>あもうそれか、まあなかなかドキッとしたんじゃないか<笑>まあねサービスサービスサービスサービス 師匠はサービスも忘れないおコメントよしえー、<笑>かわいいかわいいかわいいありがとうパクパクいただきましたそうねガチ恋距離というやつです<笑>シオンジョプレッツェルに襲われる錯覚えなんでなんで<笑>一緒にプレッツェル食べたじゃん<笑>はーい じゃあね、こんな感じまあみんなちょっとふわりの急なあの供給でドキドキしたんじゃない一回 CM 挟もうかうんだしのスープとかちょっと一回飲んで落ち着こうかねだしのスープとかの CM! ふわりふわりふわりどうじょ う, う, うにんよしたけがちこいかけじくありがとうアヒルもラーメンありがとうで、ね、じゃあねあのとりあえず今日のの工かくをはっぴょうしたいとおもいます うん、あのー、その前にあのー、みんなさ「ザ・ファブルっていう漫画知ってるふわりはね最近読んだの「ザ・ファブルじゃあ「ザ・ファブルとは何ぞやって話なんだけどこれはヤングマガジン連載中の漫画現在進行形。えー、南勝久先生が書いてて えっと、「「何はともあれ」とか書いてる先生ね。でこの「ザ・ファブルなんだけど6月21日に V6 の岡田准一主演で実写映画も公開予定なんだよストーリーなんだけどえー、伝説の殺し屋主人公ファブルは唐突に1年間の休養をもらうんだ。 この休養の条件は殺しはせず普通に過ごすことねファブルはね根、ね、っからの殺し屋でもう殺し屋として育てられたからもう普通のの生活とかかわんないのでだから普通の生活というものをこう、勉強しつつ普通普通に生活するために 悪戦苦闘努力するっていう漫画あんだよ「殺しはせず」って書いてあるけど格闘とかもねやるファブルもねクマと戦ってるよふわりとおそろっち<笑>あ映画予告見たサラセリカ楽しみだね見に行こう見に行こうでもうまあファブルもそうだけど あのー、知ってるプロボクサーとか空手家の有段者ってこう、事件とか喧嘩に巻き込まれた時にあ、とか、喧嘩をしちゃいけないんだよ。でなぜかと言ったら自分の己の拳が狂気に狂気扱いになっちゃうんだって。でだから例えばのトラブルに巻き込まれて い, いくら。 この自分が悪くなくて一方的にバーンってうわーってやられて正当防衛でこう殴り返したとしても過剰防衛っていうこうえっ、ー、と診断診断結果<笑>過剰防衛になっちゃうそう判断されちゃうね可能性があるんだってふわりもそうなんだよね空手有段者だから。 で、まあ、そんな感じそういうところでもねファブルと共通点がねふわりはあると思うんだそうあのすごいめちゃくちゃ強い力を持っててもそれを使っちゃいけない制限されてしまうってところはねなかなか共感を覚えます。ちょっと小休止おっす 分補給よしよし<笑>そうなんだねまあね平和的解決が大事だってことかなでねそうあファブルね好きなシーンはそうあの勝、ー、久先生のあのたぶん作風なんだと思うんだけど漫画読んでたらあの文章のさあのー、語尾あるじゃんそれ語尾伸ばし棒ついてんだよ だからさ、ヤクザとか殺し屋とかムキムキな人いっぱい出てくるんだけどみんな語尾こうなんとかなんやーそうやなーって<笑>なんなかゆるい感じにね、喋ってるの、うん、そうあのわしは殺しのプロやなーって<笑>なんかねすごいねそこもな、和むな、和むであとねファブル の,、ね、あの血はつながってないんだけど妹という設定でね一緒に生活するね あのー、妹もなかなか強いんだけど妹もなかなか面白い<笑>パブフ以外のそのキャラクターもみんなね可愛 い, いんだよね。いフフね面白いもフ、ね、一フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ <笑>みんなそうねプロやなそうなんやせやな<笑>インデックスなるほどな<笑>そうそんな感じみんなねこう伸ばし棒をねつける感じ柔らかくなるよねなかなかね急にね殺し屋感なくなるのもいいよねアルプス破壊 6, 6破壊6クはいめっちゃ気になるんだよ読みな読みな面白いからおすすめだよ 映画公開後だとね、売れちゃってるから2番線、はい、今今が今がね、見どき今が旬おすすめまあねこんな感じでめっちゃ強いけど弱いふりをしなきゃいけないファブルなんだけど作中でねストーリーの中でバイト先の社長とね、腕相撲をするシーンがあなんファブルは もう殺し屋じゃなくて普通の佐藤陽一だと思ってる普通のせあだ佐藤昭<笑>佐藤昭佐藤昭と思ってんだよ普通のちょっとあのー、ね面白い青年だとファブルのことを思ってるでそのそう社長とファブルが腕相撲をするシーンなんだけどファブルはもちろん腕相撲勝っちゃダメだめじゃん 弱いふりをしなきゃいけないファブルとなんかね社長も花を持たせてあげようというなんかそういう思惑があって社長も負けようとするんだよで、その負けようとする男2人のバトルがめっちゃ面白いんだこれが<笑>まあねファブルと社長は負けようと思ってやったけどふわりは負けない ふわりは忖度なんて絶対しない。忖度はダメだ。さっきぽよと約束したもん。忖度ダメ絶対。ということで今日のコーナーこいつだバーチャル腕相撲大会。 説明しようこのバーチャル腕相撲大会とはスタッフとガチで腕相撲対決をふわりがしたいと思いまーす以上わかりやすいね単純明快なルールだ買ったものが強いふわりはふだんからを動かしてるからまあ、そこで力の差というものを見せつけてやろうと思うマント取っていかないとね。 で準備をしますちょっと待ってねー。えっとじゃあえっとよしこっち<笑>せえええはいはーいここにあれですねはいここがリングですここが<笑>ここ<笑><笑>ふかしろタムはい過剰防衛違ううからこれはれっとしたスポーツスポーツ。 最初の相手は誰かなスタッフ S さんお願いします<笑>はい、はい、スタッフ S さんは女性ですがふわりは女性にも全力を出します関係はありません<笑>はいえっ、ー、と 誰かゴングお願いします<笑>、ね、ディ<笑>いやなかなかね S さん女性の割頑張ったと思うよ<笑>す。<笑> あのね反応は良かったグッて握った時にフッてこうねスピード勝負を仕掛けられたけど落ち着いた落ち着いたふわりも一回ねふわりのペースに持ってって最後粘りがちです<笑>みんな腕相撲のコツはあの結構叫んだ方がいいびっくりするから<笑>あのね声出したもん勝ちかなはいじゃあ次のスタッフかがってきなさい はーいはーいお願いいたしますみんね女性女性スタッフですが<笑>女性スタッフですがまたふわりは忖度はしませんいい感じでねこう体が<笑> は, <ー>い<笑>てではいこうてやてはい 本田なちちょスタッフも女性です。はい。三。二。一。<笑><笑>おっす、ありがとうございました。<笑><笑>あ、いい感じ、いい感じ。<笑>なかなかね。こんな感じになりますわな。まあ、みんな予想してたと思う。ちょっとコメントよし。 あ次のスタッフが準備運動したらね次よし<笑>ガチにかく割れた<笑>みんな応援してオフ会のことみんなふわりふわりはいや、あのあれだよ自芸子こみたいなもんだから休みなしでこうね連続でこう相手してるってなかなかだよ<笑>よっしゃ次だ<笑>次のスタッフはそうみんな男性だと、あ ありがとうございます。今名刺をいただきました。おっす。<笑>えっと k さんです。<笑>スタッフの k さんです。おし？ K さん、この前は蹴り入れちゃってごめんなさい。<笑>わざとじゃないんでしたら、それは本当によろしくお願いします。 <笑>はいはい321いやーケイ<笑>さんケイさんケイさ ん, さん 疲, れ疲れてるかな<笑>なんか<笑>そっかケイさんそういえば遅くまで残ってる気がするなケイさんちょっとあのー、休養は大事だからね適度な食事と休養をね 気をつけるようにっおっしゃーどんどん来いどんどんー<笑>あ D さんねはいスタッフ D さんスタッフ D さん来ないかなー<笑>今んとこふわりはえっ、ー、と3勝0敗勝負になってないっすねやっぱりねちょっとみんな引きこもりがちなんじゃないか っての母ちゃんとふわりは心配だよよっしゃあよしちょっとよし頑張るぞよ<笑>しじゃあこっからだふわりこっからだねえふわりそんたくそんたくいらないっすよそんたくいらないっす 32! いち、こんにちは、ナムルファイヤー。頑張る。しゃあ。しゃあ。しゃあ。やばい、ふわりなかなか、そう。はハイジー気づいてくれたい。終わりずっと右手で戦ってんだよ。 うんうん<笑>あ、やばい<笑>あのね、今ね、急遽ね最初のね<笑>スタッフ、女性スタッフ S さんがもう一回やりたいと申してきたので<笑>ふわりはやってやる<笑>いつなん時ね、う<笑>んいいよやっぱねリベンジは大事だよねでもふわり温まってきたからね<笑>あ、やばい<笑>握りが違う<笑> 握りに負けないという気持ちが<笑>いくよ321あーっ<笑><笑><笑> みんな最後の戦いだ現場を放り出してふわりの P が来るぞ<笑>ふわりのプロデューサー普段 ね, ね<笑>ふわりを生み出したプロデューサーが来ますよふわりはプロデューサーいくらプロデューサーでも育ててくれた人でも忖度は絶対にしない<笑>よっしゃーいいですか 今までのふわりのすべて見てください<笑>プロデューサー<笑>ちょっとプロデューサーダメですらん<笑>いくよ321プロデ ュ, ューサー最近どうですか最近どうですか しした勝ちました眠いふわりプロデューサーを超えてまた一つ強くなりましたみんな応援してくれてありがとうそうー<笑>を超えていこういやふわりもさこれあのー、リハーサルとリハーサルもやんなかったんだよ ぶっちゃけ本番でさぶっつけ本番でさぶっつけ本番でそう戦ったのお疲れさまでございましたいやまさか全勝するとは思わなかった<笑>ふかしろタム、話しかけるの古速で草なんだよな違うから<笑>あのふわりはあくまであの気合を入れてるだけだから<笑> いやいい戦いだったな、ま、だね、優勝者インタビューをしろっか、はあ、こんにちは優勝したね室ひばりですこんにちはまあねえっと最初はまあ、正直どうなることかと思いました最近ねこう褒められるから蹴りばっかりやりすぎちゃってこっちの方やってなかったんであのふわりも 不安だったんす、正直<笑>まあでも最後は経験です経験がものを言うんです努力したものが勝ちなんです、まあ普段ねあのパソコンをいっぱいいじってる人には絶対に負けません<笑>怒られちゃう怒られちゃう<笑>ねここでのね うん、もうちょっとあのそうそうだなあの重いキーボードとか使った方がいいんじゃないですかね<笑>ねちょっとやっぱ日頃からトレーニングを欠かさないってことが勝てた勝因っすかねあと気持ち一試合一試合にかけるモチベーションが違ったって感じじゃう<笑>イエーイ いやーこれで名実ともにねムイフワリーはつよつよのつよってことが分かったと思いますよっしゃはいということでフワリーの全勝で幕を閉じましたー素晴らしい企画<笑>またねそう<笑>今日のねなんかスタッフは もやしばっかりだからもやしばっかだったなもうちょっともうちょっと強いね骨のあるやつを連れてきてくれ、まあ、挑戦者、お待ちしてます集めてきますねじゃあよいしよよしちょっと<笑>はいじゃあ体もね主に右手がめちゃくちゃ温まってきたことだしスクショタイム撮ろうかな イエーイそうとってほしいあのポーズがあるんだよじゃあやるね<笑>やるね<笑>いくよ321よし<笑>えーっとこっからのこうかなよしよしあ違う<笑>あっわかるわかる 取ったふわりのよし、<笑>はい現場ふわりです。い、え、い、ー、<笑>指差し確認ね。ねあ、ギフトあやとあのー、吉武神吹き吉武お疲れ様ロップお疲れ様ゆつきシューティングスターパンセポンセ神吹き大草原めっちゃ届いてるあやと南秋胸吉武パンセポンセひかりちゃんゆつきインデックス。 草ありがとう頑張ったよペコラファイテーでもありがとうえいっえっとあそうだスクショタイムだったえっとどんなのがいいかなちょっとかわいいムーブをかわいいムーブかわいいムーブあえみ、ー、なんせだねのつ<笑>ちょっと寄ってください<笑>あの、鈴木雅之 ん、しらないのちょちょって言った人も。何ねん、はで走るよ、めかわいいだろ<笑>めっ。めめはで走るよ、め, めえあね、こう、あのー、色黒つながりということで。 正之助やらしてもらいました。みんな鈴木正之知ってる？これではこれ。えー、っと<笑>、えー。あ<笑>違う、そうじゃない。<笑>違う、そうじゃない。えっと。 違うそうそじゃない、とってふわりの違うそうじゃないポーズとっては<笑><お>いふふふふさふふさふふふふふふふふふふふふふふふふふふちゃふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふいふふふふふふふふふふふふあのふふふふ と、スクショタイム撮ってくれたかなはい取ったということにしておいてあ、そうスクショよし<笑>スクショよしああ、そのジャケットの人なのかヤギのメイそう違うそうじゃないの人違うそうじゃないがこう回りすぎちゃってるけどあの、そう鈴木まさっていう名前なんだよ <笑>そうアニメの曲も歌ってましたああやとスクショありがと う, がとうはいじゃあ日はこの辺でと思ったまだまだ甘い甘い今日汗流してないよねみんなはふわりもねいい感じでこう腕がほぐれてきたとこ最後にやっぱみんなでね汗を流さないと終われないそれがふわり塾です 立って立って立って立って立って立って立ってよしオッケーオッケー立ったねよしじゃあ一回みんなこう準備運動したいてフワイにも準備しとくからここで一旦 CM よし強い相手の技は速すぎて見えないでしょ勝海のマッハズキもバキのゴキブリ出しても早すぎて見えない でもフワリルーペをかけると世界は変わるはっきり見えちゃうんです私も世界が変わりましたすごいはっきり動きが見えるハピタプル製の高度なテクノロジーが作りましたバカななんて戦闘力なんだブルーライトがカットされてる長時間動画見てても目が楽ちょっと見ていてくださいね踏み抜き下段蹴り 下段好きすごいこの強度さすがメイドインハプタプすごいぜふわりルーペふわりルーペの拡大率は250倍ふわりルーペ大好きふわりルーペ みんんんなこばはふわり隊長です最近あったかいよなみんな薄着になって鍛えたボディと桜の自撮りで毎日がハッピーなんじゃないかいえ冬太っちゃってまだ贅肉のコート着てるいらっしゃいませーふわりクリーニングへようこそその余分な贅肉コートふわりに預けて 衣替えしちゃいませんかってことで今日はお腹周まわりに特化したプログラムだせっかくだわっちゃおうぜその腹筋じゃあ今日のセンターポジションは牙立ちで鍵付きこうやってリズムをとりながらうっつく決して動きは止めないこと じゃあ行っていようか最初は、副斜筋にもアプローチ外受け外受けはしっかりつき手を取ること2挙動でいくよ3はいすはいすはいすはいすはい12121 にここのね筋肉を意識してやって2121慣れてきたじゃあ今2カウントでやってるけどこれを一挙動でやります3はい121212121212ラスト1 2 3 オッケーじゃあ次上げ受けやったからさ今度外受けやるよね外受けは相手の突きをしっかりさばくこれもこうやってひねるときにここのね腹筋にダブルでアプローチをするしっかり姿勢を正しく意識してさばくこと1 2 1、2、1、2、1、2、1、2、体調コメント見る余裕、今日はあるぞ、脇場に疲れてドキャッスするそうだな、ひかりちゃん、頑張れ、きつくないきつくない、きついときい時は声を出す、1、2、1、2、1、2、よし、じゃあラスト。 一挙動でこれをやりまーすはい脇脇腹腹意識してラスト1 2 3 4オッケスタンダードポジション。 絶対に崩せないごめんちょっとラストって言ったけど違うわラストじゃないわ<笑>今度はね人受け人受けは抜き手の形抜き手の形で横に来た敵をさばくこっちもさばく横から月きが来たと想定してさばくしっかり腰を返して腹筋を意しするに 1、2、1、2、1、2、1、おい、まだまだだぞ 何, 何、何脇腹が疲れてきたいいよ、いいよ、いい証拠だよこうやって、定期的にね、使ってあげないと、割れないかね、腹筋は。まあ、そんなこんなで、スピードを上げます。 さんはい1 2 1 2 1二、一、二、一、二、ラスト1 2オッケーあまだもう飲んだもう飲んだもうじゃあ最後なほんとにこれは最後の最後ふわり隊長のスタートの合図で 残ってるえての力を出し切るんだっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっっえっえっえっえっえっあっあっあっあっあっえっえっえっえっえっっあっあっあっあっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ あ、そう。あの、アモン、もう何やってんだアモン、<笑>まだできるはずだ。<笑>やってみろ。お前の全力、出してみろ。そう、月きをやったらね、やっぱ蹴りやりたくなっちゃうよね。これも、ふわりの、用意ドンの合図で、いっぱいいっぱい、蹴りを打つ。いくぞ。ラスト決めよう。ラスト決めよう。 三<笑>いいぞいいぞ<笑>出しきったな今日も<笑> じゃ最後ね礼に始まり礼に終わるはい気をつけ上面にねあよしええええやべえやべえよこれはえっえっえっ今日ねあのとっちがね おわ、ってなっちゃった。なぜかというと、あの、あの、配信直前に余裕ぶっこいて、あの、ご飯をたらふく食べました。<笑>あの、やっぱ運動前にパンパンのご飯は食べない方がいいよ。<笑>戻ってきちゃう腹筋にさ、力入れちゃって、もう、あ, あ、あ, あ、いや、いや、あ, あ、レッドキャッスルぜ。 恐るじゃん<笑>恐るじゃん<笑>みんなふわりと一緒のことやってふわりと同じ時間を過ごしたもう友達だぜ<笑>友達だねいい<笑>、えー、そうだねみんなあのあそうふわりプートキャンプでね大事なのはきつかったらしっかり声を出すことあとは 相手をしっかり想定してしっかりついたり蹴ったりさばいたりすることあのー、そうだなあの体調良くない人はあの無理してやんなくていいよ<笑>万全な時にやってこそ美しいね良質な筋肉が生まれるということだふわり隊長もちょっと食べすぎちゃったのでちょっと気をつけるわ<笑> 焦ったー<笑>これさあのみんなのさこう師匠であらないといけないからもう止めちゃダメじゃん<笑>だからやったときに「ってな<笑>もうさ絶対我いわは止めなかった<笑>頑んったな、ね、よ<笑>はいよしじゃあ今日はここまであっ丈夫だよ4月1日会えるからねっ 4月1日はえっとしあさってぐらいかな<笑>しあさってだよなもうちょっと先この<笑>すごいあるよ。<笑>あっしあさってな し, し, ちっあしあさって明日だねあ4日後か<笑> 4日後だ行かないだよただひひ。<笑> もうあやとパンセポンセユツキ吉シ吉ケ吉シタケいっぱいあやとな体には気をつけようね我にもそう食べ過ぎはダメだよしレトロップお疲れ様ユツキシューティングスターあやとユツキの配信面白かった<笑>えっとはいおしみんなギフトとかコメントあやともっとねコメントギフト拾えるようにしたいよしよしでは次は四月一日 エイプリルフールにお会いしましょうじゃあこの辺でオすス今日今日オッスオッスオッスオッスオッスオッスオッスちアハハハオおスオッスオッスオッスオスオスじゃ